はい、どうもこみです。さて、本日もスペックさんから行、えー、きたいというふうに思います。これが最後ですね。えー、3回にわたってお届けしてまいりましたが、えっ、ー、と、今日見ていくのはですね、クイヒードラゴンですね。クイヒードラゴンライダーも混ざるんですが、これがね、今ね、めちゃくちゃ強いというふうに、あのー、島田で噂になってます。あのね、マジですごいんですね。クイヒーをこれまで、 えー、ディガホグだったりあとはクイヒーラバルとかですねこういう戦術は特にクイヒー ラ, ラバルかな見つかってきていた方っていうのはこのクイヒード ラ, ドラゴンライダーがめちゃくちゃあの上位互換的な仕事をしてくれるのでああの本当にですね試してみてもらいたいそんな戦術になっております。 で私のチャンネルなんですけども、えー、とクラン対戦のですね、えー、解説の、えー、動画中心にやっております。えー、今回、タウンホール14を紹介しますが、12から14までこう幅広くですね扱ってやっておりますので、えー、ぜひご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、いきましょうか、えーと。今日まず1本目見てほしいのは、ユタさんですね。ユタさんがやっているこの、えっ、ー、と、間違えた。<笑>まずはこれ、ユタさんの、えー、とクイヒードラゴンドラゴンライダー見てほしいです。 まこれですね。で、えっと編成的には、あクイヒードラゴンライダーか、ごめんなさい、失礼しました、クイヒードラゴンライダーですね、編成的にはドラゴンライダー5体のクイヒのヒーラー5枚という感じですね。で、ドラゴンライダー5体でいいのっていう感じなんですけども、まあ、それは結果見てもらえばよく分かりますね、十分すぎるぐらい強いです。 突撃艦イエティでししっかりり援軍をを釣りながら相手の投機器を1個潰しますこれが美味しいんですね、まず。あのクイヒーパートをする時に、えっときに気をつけないといけないところっていうのは、えー、ちゃんと相手のタウンホールが処理できますかってところなんですね。タウンホールを処理するのは、えっと、このクイヒードラゴンドラゴンライダー編成系のアタックをする場合には、クイヒーパートで処理をする。 または突撃艦で処理をする。どっちかになってくるんですけども、今回やっぱりユタさんがやってるのは、えっと、突撃艦ティーのアドバンティシージが大きいんですね。透析機器が壊せること、プラス援軍が全部釣れるんで、この援軍を、えっと、食い火で、えっと、その、低火力ゾーンですね。タンンホールに当たる前に処理ができてしまうということで。 先に処理ができる、プラス、えー、投石器が潰せる、えー、この、えー、突撃艦エイティというところを序盤選択してますね。で、タウンホールと当たる際にも、もう、えー、エングいないので、しっかりとレイジをかけたクイヒで落ち着いて処理していく。残った指紋はジャンプ1枚、レイジ2枚、フリーズ2枚のインビジ1枚というところになるんですが、えー、っとこのままアーチャークイーンはですね、こっち側を進んでいきます。この部分ですね、こんな風にいきますね。で、 キングを使っってえー、と外周こうキング歩かせていきますでこうすることにより、えっ、ー、と、アーチャークイーンを壁の外側っていうところにターゲット取らない。プラス、えっ、ー、と、キングが今ね、あっちゃそのターゲット取ってますけども、こんな風にダメージを分散する効果もありますね。サイドカットプラスダメージ分散の効果をキングで賄っているという感じですね。キングはゴリゴリゴリゴリ外周を歩っていきます。で、えー、ドラゴンライダーたちっていうのが序盤のね、この部分。 非常にこう狭いゾーンから出発ができてますね。これは突撃感エティで、核が潰せていることっていう効果が出てますね。で、ドラゴンライダーの後ろに、ストライカープラスロイヤルチャンピオンを合わせていくことによって、相手のヒーローを処理していきます。相手のキングとロイちゃんこれ処理してしましたね、こんな感じで。で、えっと、これがね、やっぱね、天敵なんですね。ドラゴンライダーって、えっと、相手のヒーローにすごく弱いんです。あの、防衛は下げるけども、バルーンと同じで、 えー、とロイちゃんだったりアチャクイーンには全く反応しないので、えー、そこをちゃんとストライカーで処理していくっていうところはクイヒーラバルにすごく似ている発想ですよねでこんな形で、えー、とアーチャークイーンはそのままクイヒーの状態にしたままずーっとね一気に上方面、二次方面に駆け抜けていきながら相手のアーチャークイーンも処理していくという感じですねフリーズ残してもうロイヤルチャンピオンホミングシュートも残しても楽勝という感じですね圧倒的 でもギターさんのアタックで結構、その食い火に0時とかをゴリゴリ使って、もうクロスボウ何発も打たれているところを生き延びちゃうっていうのもされるんですけども、今回のアタックはすごいそのなんかシンプルというか、あの難しさを感じさせない、そのプランニングのシーンで相当いいプランニングをして攻めているなっていうのが感じられるようなアタックだった気がします。なんで、これは僕はあのー、結構いろんな方の参考になるかなと思ってね、ね一番最初に、えー、上げさせてもらいました。 で、えっと、もう一本見ていきたいのは、えー、カオパク兄さんですね。兄さんのね、このクイヒーのルートっていうのもまたこれがすごくって、えっと、今回ちょっとね、違うタウンホール処理をしていきます。突撃艦で処理していくわけなんですけども、えっと、クイヒーがね、まずすごくうまい。ちょっと中心部分に入っていくのかと思いきや外周舐めるんですよ。まあ、どんな風に回すかと。 イ育砲がありますので、ヒーラーをちゃんと我慢してから出しますね。タイ砲を壊してからヒーラーを当てていく。この辺丁寧ですねえ。ユニコーンがいるんで、テスラが出てきても大丈夫っていうところで、ね、安定した序盤の入るえっ、ー、と、ベビードラでカットをしていきながら、アーチャークイーンを壁の中に入れて、イーグル砲を狙っていきます。ちゃんと壁の中に入るアーチャークイーンと直角、直角にこうヒーラーがつくようにね、こっちから当てますね。こういう付き方をするのはね、あんまり良くないです。 で、えー、と直角に入ることによって、アーチャークイーンがあらゆる防衛の盾になるので、万が一、えー、ヒーラーが相手の防衛から打たれるってこともありえませんね。こういうアチャーとかもちゃんとアーチャークイーンを耐えとてくれてるんで、ヒーラー無傷でレイジプラスのストライカーでキングを処理していきながら、こっち方面にクイーンを歩かしていくんですけども、そうすると、イーグル砲プラス相手のキング、投石器、マルチ、えー、クイーン、対空砲と当たるわけなんですが、 これね、クロスボウとそんな当たらないんですよね、ここ。えっ、ー、と、クロスボウがそれぞれ1機ずつ、まあ、どうしてもこう、タゲを取ってきちゃいますけども、まあ、1機ぐらいなら全然、あの、0時食い火耐えきれちゃうんですね。相手の食い火、相手のクイーンと当たるところでもさらに0時を追加していきながら、これ、突破していきます。クローク発動しましたが、これはやべえなと思って多分発動したんでしょうね。別に発動しなくても突破できるぐらい、綺麗に0時、えー、が決まってました。 突撃艦とドラゴンたちっていうのを、えー、一気にトームに巻き込んでいって突撃艦をタウンホールに届けます。で、これがね、強いんですけども、レイジー一発、まあフリーズ今回使ったか、エアスインがあるんでフリーズ使ったんだと思いますけども、レイジー一発でもエアスインがなければタウンホールが落と ち, ちゃうんですね。突撃艦の落下ダメージプラスバルーンドラゴンで。これがめちゃ強いんで。で、キングを今回は下方面から出 て, ていくことによって、えっと、上方面をクイーンでカット。その中間部分のこの領域ですね。 にドラゴンとドラゴンライダーが、えー、ドラゴンかライダーいないか最近 よ, よく間違えますねドラゴンたちっていうのがと、えー、突入していくことができたねでロイヤルチャンピオンは、えー、と3時方9時方面から12時に向かって歩かせていきます結構ねあのー、よくやるパターンなんですけどもキングで、えー、とドラゴンたちの、ね、このルートっていうのをこうカットっていった場合にどうしても、えーとー 6時から出したらもうね、9時ぐらいになるとが疲れちゃうんですね。あの体力がなくなっちゃうんで、そこでロイちゃんとバトンタッチするっていうケースはよく、えー、と見かけます。で今回のカオパック兄さんのアタックもそうでしたね。キングが、えー、倒れたところでロイちゃんとスイッチする形でロイちゃんを当てていって、でドラゴンたちのルートっていうのをこうね、しっかりと、えー、外周それないように誘導していくというところがお見事でしたね。いや、うまい。アーチャークイーンもしっかり生き残ってますからね、こんな風に。いやー、すごいですね。 あの、あえて低火力なんだけども主力な防衛があるところ。この、なんていうのかな。低火力っていうのは言い過ぎか。要するにその、えっ、ー、と、相手のクラン城の防衛援軍とかタウンホールに当たらないところっていうのを食い火を流していくパターンがこのカオパクックに。で、えー、1一本目のユタさんみたいに、えっ、ー、と、援軍とタウンホールを食い火で潰していくっていうのが、まぁ、あ、ユタさんの使ったパターンですね。どっちもいけると思うんですけども、 あのやっぱり中途半端に当たっちゃよくないですね。援軍にも当たるし、えっ、ー、と、タウンホールはいかないしみたいな。で、タウンホールいかないっていうのは、要するにいろんな防衛を食い火に壊させようとするんだけども、援軍に当たっちゃうみたいな、ね、感じのパターンっていうのは、結構やることが忙しくなるんでよくないのかもしれないですね。まあ、できるじゃできるんでしょうけど、うい人は。その分テクニックが要求されちゃうのかなっていうふうに、えー、思いました。 で、えっと、もう一本ですね、トモさんのタックも見ていきたいなというふうに思います。これですね、クイヒードラゴン。うん、やっぱクイヒードラゴンも強いですね。ドラゴンライダーを入れるパターンっていうのは、やっぱあの相手のクイーンとかロイちゃんの処理っていうのが、まあ、あと防衛軍もそうかな。だいぶしっかり必要になってくるんですけども、ドラゴンにすることによって、まあ、この辺っていうのをドラゴンがね、全部まとめて面倒見てくれるので、まあ、そこのメリット大きいですよね。クイヒーパートで相手の、えっ、ー、と、 クイーンなりロイちゃん、あと防衛援軍が釣れないっていうパターンになる場合には、ドラゴンライダーは使いにくいですね。ドラゴンにした方が安定感は出るかな。今回のこの、どうだろう、ともさんは相手のクイーンもね、イエティで倒したし、援軍も釣れてるんで、これ多分ドラゴンライダーでも全然良かったかもしれないですけどね。むしろドラゴンライダーの方が良かったかも、かもしれわかんないですけどね。うん、それは。 わかんないっていうのは、えっと、ご本人 の, そのドラゴンを選択した理由っていうのがあると思うんでそこを聞くまであの断言はできないと思うんですけどもう自分だったらここのパターンに持っていけるならドラゴンライダー使ったかなという気はしますかね。 テスラモリに効いてましたね。これ、相手の、えーと、なんだ、えー、ラバーファウンドと当たるところでテスラモンに来ちゃったんで、ちょっとこれはレイジを使わされちゃいましたが、えーと、クイーンを中心部分にこう流し込んでいくパターンを作りながら、えー、キングは外周カット。このクロスボウのターゲットをずっとこうキングが取ってくれるってのいいですね。こうすることによってアーチャークイーンはここ、レイジを使うずに突破していくことができています。で、アーチャークイーンたちの方は少し目を離して、えー、7時方面からドラゴンパートですね。 えここイエティでカットができているので、ドラゴンたちの面っていうのがこういうふうに作れていますが、当然外周方面にドラゴンがこう流れていってしまうリスクっていうのはあるので、そこのケアをどうするかというのは注目で中心部分にいたドラゴンたちは、リーズを当てていきながらマルチインフェルノをしっかり、シングルインフェルノか、こをしっかり処理してもらうというね。これもいいですね。いい感じに決まってますね。えっ、ー、と、外周流れたドラゴンが3体やっぱりいますけども、こいつらに外周任せながら中心部分にはロイヤルチャンピオンドラゴン数体っていう感じですね。ここがやっぱね、 あのドラゴンライダーだと、この辺全部ね、えっとドラゴンたちが、えー、ストレージを捕ま、に捕まってる間に、えー、ダメージを受けるっていうことがないので、さっき言ったドラゴンライダーを使ってもよかったかなと思ってる理由はそこですね。この辺でもうロイちゃんが倒れてるってことは、ストライカーをフォームかけて合わせることによってロイちゃん倒すことができるということだと思うの、ね、で、まあ、ただ。 まあ、ババキンがねいるからね、このババキンがいると、ストライカートームで、うん、ババキンがストライカーの竹取ってくれてるうちに、ロイちゃんが、あのー、を倒しきれないっていうケースがワンチャン生じるんでね、難しい、まあ、そういうところをもさん見たから、もしかしたらこれね、この位置関係を見て、うん、ドラゴンを念のためね保険で選択したのかなという気はしますね。 うん、まあ。ロイちゃんを待てるんだったら大丈夫な気もするけど、レイジーとかもあるし。あそこは、ここはさっき言ったね、あの、本人でしかわからないところもあると思うし。まあ、日本の空論なところもあるんで、まあ、僕だったらワンチャンここはやっぱりえ、ロイちゃんまでのおストライカーにしたと思いますけども、うん。あのー、まあ、結果的には、あの、綺麗な展開だったので<笑>、あの<笑>、えっとー、あれですね。別になんだ、えー、修正ポイントとして言っているわけではないという。 ご理解くださ い,、はい、いやうまかったですね、でもね、あの序盤もやっぱり、ともさんのさっきの何度も言うけども、ここね、宝石プラスアーシャークイーンと、対空砲を巻き込むイエティ、さらに援軍を連れちゃうないうのはでかいですね、ここにやっぱり着目した点が、ここが一番、ともさん、すごいな、よくこ の, このゾーン見つけたなっていう感じ、しかもそこを全部壊しきったっていうのがまたすごい。 やっぱうまいですね、本当に。今回集まった人、みんなうまい、本当に。やばいですよ。で、えーと、次。ラスト、ユタさんの卓ですね。もう一本見ていきましょう。やっぱユタさんのクイヒーといえば、あのタウンホールをクイーンで落とすクイヒーをされる印象がすごく強いですね。今回、時間切れになっちゃったんですけどもあの、随所に見られるテクニックがね、やっぱ勉強になりますね。これ、これさ、これ本当わかんねいんだけど、食い火を、 ここに出してちゃんとタウンホール方面に向かうってなんで読めんのかなっていう感じですよね。エビドラでここをカットしていくことによって、アーチャークイーンがアチャトをターゲッた後に U ターンしてタウンホール方面に行くいやー、これなんで読めるんだろうすごいよね。で、ワンチャン逆走するリスクもおそらくあったから、壁開け待ったんでしょうね。クイーンがこっち行っちゃった場合には、おそらくこの壁開けてイーグルを壊した。だと思いますけど。 うーん、まあ、でも、あそこ、分かっていて、多分逆、こっちの、アンホール方面に誘導してるんだろうから、早速だな、っていう感じですね。で、えー、っと、うまいのは、キングでしっかり外周カットしてるように見えて、ここも実はカットされてるんですよ、ね、ここね。で、そのままスーパーウォールブレイカーを使わずに、ヤクの壁開けで、投石角に入れていくっていう感じですね。で、えー、アーチャークイーンはしっかりと中央部分、レイジを耐えて、ポイズン効果プラス、えー、この、えクロスボからのダメージっていうのを耐えていきます。 相手のアーチャークイーンと宝石機をバーバリアンキングがフィストで殴り壊していく。で、そのままアーチャークイーンはポイズン効果が切れて元気100倍という感じでですね、タウンホール周辺の防衛を投げ倒していきます。で、えっ、ー、と、キングがこれもう一本対空砲を取ってくるのかなここでいい仕事ですね。ナイキング。で、アーチャークイーンここでですね、えーと、壁に捕まっちゃうんですね。おそらくこの壁に捕まった部分っていうのが若干ちょっと予想外だったんじゃないかなと思います。 あのボマーを当てることによって、この辺の、えっと、ダイクとかをボマーがね、こう殴ることによって壁が開くことをワンチャン想定したんじゃないかなと思うんですけども、壁が開かなかったがためにクイーンがこの後結構ね、あの壁殴っちゃうんですね。で、ドラゴンライダーパートに関しては、ドラゴンライダース ト, ストライカーも使ってしっかりロイジゃんをね、処理していきながら、残った防衛もこんな感じで、 はい、これロケットバルうまいですね。こういうとこしっかり対空砲にロケバルピンポイントで当てていって、えー、ドラゴンライダーが焼かれる前に対空砲を壊していくとかね、いうところももうすげえうまいんですけど、時間がいかんせんね、このクイーンが、クイーンさんがね、壁を殴っちゃってる時間が相当長かったのが今回ちょっと惜しかったですね。えー、前回まではいかずというところにはなりました。 まただね、やっぱりその、なんていうのかな、えー、キングとクイーンのその、相乗効果というか、浮かせるね、ルートをうまいことこう、近すぎず離れすぎずやることによって、えー、両方が生きる、その、使い方。これはスーサイドをする時のユタさんの、えー、と、ヒーローの使い方としてかなりよく見られるパターンだと思うんですけども、えそれが今回見られてめちゃくちゃ、あ、綺麗だなと思ったというところと、 あとやっぱりですね、ドラゴンライダーにストライカー当ててのこのロイちゃん処理ってところ。やっぱりこれは、あのー、今までそのラバルとかを、えー、クイヒーラバルなんかやって来られた方にとってはよくやるパターンだと思うし、それがクイヒーのこのドラゴンライダーにも生きているっていう、ね。あのー、うちの、えー、カンクラのジョーカーさんも今、このクイヒードラゴンライダーめちゃハマってるんじゃないかな。あの、すげえ強いって言って、あのー、使っていて、確かに、 リプレイとか見せてもらっても、クイヒが多少こうぐだるような感じになってしいちゃうんですよね。めちゃくちゃその、なんていうのかな、事故率が低い、ラバルだと大事故になるようなクイヒでも、ドラゴンライダーだとワンチャンいけちゃうみたいなことがあったりするんで、あのラバルを今まで使ってた方は、まあ、当然ね、あのラバルから乗り換えるっていうのは、あの、まあ、あ単純な話でもないと思うんですよね。あのラバルはもうラバルで楽しさがあるし、まあ、見ててかっこいいし、でそれに、 ラバルの方が強いいってうう場合も多分あると思うんですよなんですけどもえっとまあ、ディガフグやってこられた方とかクイヒーラバルやってこられた方っていうのはこのクイヒードラゴンライダーないしはクイヒードラゴンっていうのにそらく切り替えがスムーズにできると思うので一つの選択肢として思っておくとまあこれから先の発展がすごくあのー、見込めるし幅が広がるんじゃないかなというふうに思います はい。というところでですね、本日はクイヒードラゴン、クイヒードラゴンライダーに関してお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか私のチャンネルですね、こんな感じで、タンホール12から14のクラン対戦の解説系の動画中心にやっております。これいいなというふうにもし思ってもらいましたらグッドボタン、チャンネル登録してもらえたらすごく嬉しいです。そして、これからもですね、こういう役に立つ動画どんどん上げていきますので、ご視聴どうぞよろしくお願いします。では、本日はこの辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。 また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。